皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年1月22日、バンナの塔3の祭壇で初めて第25の災いまで行けました。カラミティーデーモンのお姿も初めてお目にかかりました。というわけで、残り10秒からでもカラミティーデーモンを倒せる方法を募集しています。 バトエン大会前半戦、タクティカルピックバトルも、ようやく SS ランクになりました。最初の方は、連敗続きでどうなることかと思いましたが、なんとなく勘を取り戻したおかげで勝てるようになってきました。やはり、素早さが高いバトエンを選んだ方が強い気がします。素早さだけでバトエンを選んでしまってもいいような気さえしてきました。後半戦のマイデッキバトルについても、そのことを考慮に入れてデッキを編成し直そうと思います。